ありがとうございますこの動画をタップしたそこのあなたズバりお掃除ロボットに興味がありませんかこの動画ではお掃除ロボットを持っていない方に向けたリアルなレビューを紹介しております少々お時間をくださいでは早速やっていきたいと思います本番いきますよーーカオトスタどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督です 物語には始まりが大事。監督とお掃除ロボットとの出会い、サクッと紹介していきたいと思います。今から5、6年前、家賃2万5千円の家に住んでおりました。その時は掃除するなら、100均で買ったちっちゃいちりとりと、同じくこちら、コロコロで、せっせっせっせと掃除をしてきたわけであります。その頃は掃除環境と不満はなかったのですが、そして現在、家賃5万円の、ちょっと広めなお部屋に住んでおります。ちりとりじゃ、掃除が全然終わりません。コロコロ。時間がかかりすぎます。で、あとですね、こういったその大きいですね、大きいも買ったんですけども、まあめんどくさ ねしかもですね白い床だとゴミ髪の毛とかも目立つんですよね1回目立っちゃうと気になる気になるネットサーフィンをしていますとお掃除ロボット初めはねどうせネタでしょ 効果高いんでしょと思ったわけででありますよでもね、監督ラボをスタートさせまして、新しいもの好き、便利グッズに血が騒ぎました。現在、新しい3種の家電、ドラム洗濯機、食洗機、そして今回紹介するお掃除ロボット。ちょうどですね、その頃、アマゾンセール機に該当しておりまして、通常価格 29,800 円が 9,000 円引き、19,800 円で物は試しにということで購入しました。それから3年後、現在、部屋の清潔を保ってくれる家電として、大、 もはや、日常生活には欠かすことができない、紙カ電の座を取っております。エコバスロボティクス、オツモ615です。こちらですね、3年間お世話になりました。過去形です。え、なぜかと言いますとですね、左は特にですね、問題はないんですよ。充電セットしますと、はい、聞こえますでしょうかえ、なんでですね、充電を開始したら、左の羽だけで常に回転しております。電源を切ると、回転をし続けるというですね、 おそらく故障ですね。このような状態になってしまいました。ずっとこの音を聞かれなきゃなりません。なので強制的に電源を切るお疲れ様でした。で、早速ですね。やっぱ部屋が汚れると気持ちが下がり、心が潰みます。というわけですね、買い替えを今回しました。あと、お掃除ロボットというものは何なのかというもの、皆さんにこの動画を通して伝えていきたいと思います。正直不満点はありません。というわけでですね、どうせ買うんだったら冒険はしたくないので、同じエコバスから出されております。最新のね、機種を買おうかなと、ネットサーフィンをしましたところ、46000円。おい、高いな。 高いぞお掃除ロボットで今皆さん聞いたことがあるかと思いますがルンバですねこちらまあ安い気しても4 5万かかります監督の持ってるオズモと本気を比べてみますとここまでね全然この満足でしたこちらのオズモくんに関しては小型で小回りも効いてルンバはやっぱでかい部分もってなかなかの総本で実家に行った時にですねこんな音るのってビビりました では、早速お披露目したいと思います。はい、こちらでございます。台風の儀。では、お披露目します。え今後、長く監督と関わっていく家族と言ってもいいと思います。はい、紙がありまして。おお。はい、こちらとなります。ユーフィー。ユーフィーちゃんと名付けましょう。い。お。 持ち手がついています。中華メーカーでございます。ローバック 15C。Wi-Fi を使っているアプリ対応の機種となっております。開封する前にですね、監督の友人、数におります。みんなですね、お掃除ロボット持ってないんですけども、なぜ買わないのか聞いてみました。家に段差が多いから。なるほどですね。後でこちらも紹介していきたいと思います。そして、まあ、そもそも問題。なんだかんだで掃除機を使えそう。特になくても困らない。言うわけなんですよ。監督までロード掃除機と出会う前は、全くの同意見でした。そして、今、迎え入れましたら、世界が変わります。 それぐらいおすすめしたいですちなみになんですけどもこの動画案件動画ではなくタイトルにもあるように自腹で購入しておりますあと買わない理由犬が吠えるからまあ、監督もねナビおいで出て濃厚ミルクビスケットというわけでこちらですねおっ食べいうか食べたい食べたいっあっあっったなおいおいしいですというわけでですねこちら愛犬でありますナビくんでございますトイプードルです話し戻しまして犬が吠えるのではないかという問題ですねズバリなれます えー、例えばですね、監督のうちには、こちら、自動開閉カーテン装置。で、初め、ナビもですね、朝、例えば6時にアラームをセットして、ピーって動きますと、吠えるんですよ。<笑>あとはですね、こちら、二チの血濱機、お米が炊きましたら、ピーってなります。吠えます。でもね、2、3日だと、それが当たり前になり、全く吠えなくなります。犬はズバリ慣れるんで、そこは気にしなくて大丈夫だと思います。<笑> こちらを導入することによって床装置にかける時間が綺麗さっぱりなくなります。裸足で床を歩くと足にゴミがつく。あれも完全解消します。特に夏。靴下は部屋では履きませんよね。脱ぎますよね。足にゴミがついて、ゴミ箱まで行って足のゴミを落とす。そんなものはいらんはい、そんなものはなくなります。特にですね、なんか月々料金がかかるとかそういった料金対策はありません。完全買い切りです。めちゃくちゃおすすめです。 オープンおー結構でけえこのような形で入っておりましたかっこいいですねおー軽いオズくんより軽いこちらでございますかっこいい えー、ちょっと、写真で見るよりめちゃくちゃいいですね。そして、充電器でございまーす。リモコンもついております。アダプターです。さっきの充電器につけるアダプターでリモコンにつける電池。ブラシが4つです。基本2つ使って、開会用でさらに2つついております。ゴミを履く時に使う、履けるブラシ。こちら、海洋用のフィルターです。これは何でしょうか結束バンドですかね。取り扱い説明日本語で書いております。このような感じでございます。そして、スタートガイドというものもついておりまーす。 したいと思います、はい、この羽根なんですがここの2箇所ですねこことここにこいつをつけるはいはいこんな感じですこちらを剥がしましょう色はですねホワイトかブラックでべますもちろん監督は白が大好きなのでこちらの白ホワイトを購入させ て, ていただきましたちなみに最大24ヶ月保証というものもついております本体サイズはですね7センチとなっておりますこちらがちっと前回購入したものですね気持ち薄くなった程度ですね と入ってててれに掃除をしてくれますこういう感じでね、こういうことしなくていいです。デザインから見ていきたいと思います。いいですね。前回のこちらですね、本当にまあ雑色って感じなんですけども、反射するんですよ。 このツヤツヤ感っていうんですかね、色使い、わかるかな雑白とちょっと反射してる、調べてみますと、こちら、傷がつきにくいガラスカバーがですつ、ね、いております。カバーといっても別に外れるわけではありません。上に乗っかってる感じですねえ。もちろんですね、集めたゴミ、目に映りません。ゴミはですね、おお。オズモの場合はですね、こちら、えここから、こういうね、ゴミを取り出すタイプでございます。で、今回の機種に関しては、ここからですね、 さっと出すことができます。でかいですね。ここを外して、ここはフィルターですね。ここから開けると、はい、かなり大容量です。わー、ちょっと待って、かっこいい、これ。こうね、入れる、せっ。 本体の中、に電池ではなく、内蔵されております。その中に入っているのかな大容量のリチウムイオンバッテリー。パワフルな吸引力。最大約ですね、100分連続稼働します。と、ロボット掃除機というわけ で, ですね、掃除終わったらね、ドッキングステーションというものがありましたので、こちらね、赤外線がついておりまして、本体にも搭載されていますので、この辺がもう赤外線がもうぐるっと回っているので、一の位置をこうやって確認しながら、このドッキングステーションと通信しながら、こうね、こう入ってって、 がっちゃんと止まりまりすこれはね、マジ見ていて感動です。この戻る場合なんですけども、お掃除がすべて完了した場合か、本体の電源残量がですね、なくなった場合は、調整的に充電ステーションに戻って充電を開始してくれます。直帰率なんですけども、たまにね、なんか段差にうまくかまってしまって取れなかったりとか、あと閉めるはずのドアを開けたままにして、下のなんか床のマットをぐちゃぐちゃにして固まったりとかして、えー、充電が切れてしまった場合もありますけども、そのケースはレアですね。ほとんど直帰します。残業はしません。 アプリ連動機能があるということで、こちらでやっていきたいと思います。はい、えーユーフィーありましたね。UFI ホームというものがありますので、こちらをダウンロードしていきたいと思います。はい、ライトがつきました。ダウンロードができましたので、開いてみましょう。はい、セットアップは数秒で完了します。お掃除のことはですね、照明機材もですね、販売している会社となっております。今すぐ試す。というわけで、メールアドレスを入れましょう。はい、では、デバイスを追加します。 えー、今回はロボット掃除機ですねロボット掃除機を押しますロボット掃除機がたくさん出ておりますね全部黒で出てますので 15C ですね、はい、こちらを押します、はい、次へて電源ボタンを入れますオンにします、えー、確認できました次へユーフィーエコ、えー、ロボバッグありました、はいえー、接続しております、はい、パーセンテージが上がっております、はい、ユーフィー名前を保存 あなたはこのデバイスのオーナーです他の人とデバイスを共有することもできますお動きました動きましたこんな感じで動いておりますそうそえないでほえないこのような感じで、えー、進んでおりますはいでこの辺に関してはちょっとコードがあるのでコードは危険です皆さんコードは絶対に避けましょうちょっと今撮影環境でコードがあるんですはいはいはいはい カメラがあるのでこんな感じで取れます やっぱ掃除機とというわけでををくその排気中華メーカーカ含む度と価格コスパ重視で探しまししままたたころ出会いましたえちなみに、おそもく、標準が56デシベル。今回に関しては55です。なので、ほぼほぼ同等でございます。ちなみに、電子レンジの稼働は、同じ55デシベルです。昼夜問わず、使用はできますが、経験則から言いますと、テレビを見ながら回すのは、ちょっと無理かなと思いました。お掃除ロボ最大のメリットとしましては、普通掃除ってすると、まあ、自分の時間が、そのリアルタイムで時間が作れますよね。でも、家からで外出自動。 とか仕事に行く前とか家から出る時にスイッチを押すのが一番ベストな使い方かと思います。なお で, ですね、吸引力を最大値までに上げますと60デシベル。一般的な会話の騒音レベルが60デシベルと言われてますので、それは騒音の音を認識していただければと思います。 えー、続きまして充実の機能障害物回避落下防止センター赤外線センサーというものがありますので例えばこ正面機材がありましたらあーぶつかるなと思ったらここでグッと回ってこうなってこう進むっていう感じ掃除されております掃除されたおりはいで物がありますよはい避ける段差なんですけども、えー、約ですね1 6センチなんでこれくらいの段差だったら乗り越えることができますそれ以上まあ2ンチだと登りきれないというわけですね、はい、タイヤがここまでで沈み込むので はい、この程度であれば全然上りますね。 落下防止センターですね。こうって、こうなってたら、こういう感じで、あ、ここからもう何もないなっていうのを判断して、こうね、避けるというですね、落下防止センターもついております。あと、注意点として、ヒラヒラしたカーテン、この際なんで、チェッしてください。厚手のカーペットには弱いです。経験談としては、カーペットと畳は、なかなか効果が発揮しづらい環境かと思います。逆にですね、効果が発揮するのが、薄地のカーペット、タイル、ラミネートチー、そして、フローリング。まあ、フローリング環境で生活している方はですね、もうぜひ、このお掃除ロボット、おすすめです。 続きまして、独自機能ですね。床環境に合わせて、変ン自在、ブースト IQ テクノロジーを搭載しております。ブースト IQ テクノロジーこれ何やって思うんですけども、床環境が変化した時に、約 1.5 秒の速さで、最適な吸引力に自動で調整されます。カーペットからフローリングへ行く際に、床の設置面を自動で判別して、あ、これはパワー欲しいなって時は、キュアーンって上がって吸引力を上げます。裏側はこんな感じになっております。これでね、埃をね、こちらに集めて、で、こいつでガンガンシステムになっております。通常 のーモードは約100分間連続稼働しますが約60分間の連続掃除ということになりますねおー お, ー お, ーおースタンダードブーストこちらを押すとブースト IQ ですねで最大おおなるほどちょっと音が大きくなりますね はいえ、続きましてこちら、モードが5つございます。はい、まず1つ目ですね、部屋全体をまんべんなく綺麗にしてくれます。自動モード。基本的に自動モードで3つをね、ポチッとスタートしております。今、こんな感じですね。本当はこれもうちょっとですね、幅が欲しいんですけども、ここにこいつがちょうど入って、えー、いい感じで収まれが最高ですね。はい、では今回ですね、リモコンでやっていきたいと思います。でですね、今、ここにね、えー、汚い毛とかホコリがあるんですけども、では、スタート。 はい、通りました通りました通りましたはいで下を向きましょうはい見事綺麗になっております続きまして特定箇所を集中的に掃除してくれるスポットモードこれを押すと多分その場でくるくる回るのかなおお回ってる回ってるこの丸いくるくるを押すことによって 同じ場所をくるくる回って集中的に壁周辺を確実に掃除してくれますこれは人間の手でやるとまあまあ細かい作業になりましたよねこちらエッジ機能ついておりますこれは、えー、角ですね角はい今スタートするともう常にもう角の部分からっだけを集中的に進む感じですね、はい、ちょこちょこちょこちょこ細かく動きながら えー、こういう感じで、えー、角っこを順々に掃除してくれる機能となっております、まあ、基本的にはこのね、えー、オート機能でいいかと思いますあこれ抜け出さないかもしれない<笑>これ全機能のオズマックもねこういうやつにはまって抜け出せなかったんですよね抜け出せるかな頑張れそのおおいけるかギリギリおいいけた抜け出したはいというわけでですねしばらくこの自動で部屋をきれいにして もらいたいいたと思います1つの部屋を集中的に掃除してくれますシングルルームモード最後にリモコン操作で操作することができますすごいこれ下をしたら 15C ですね。ちなみに15から11に変わるとアプリモードがないものとなっております。u f i フォームという無料アプリを使用することで掃除の開始、終了、スケジュール設定、モード変更等々いろんな設定がスマートフォンでできちゃいます。ボタンを押すのすら面倒くさいって方はですね、スケジュール機能というものですね、かなりおすすめらしいです。平日の出勤時間にセットしておけば家から出たら数分後自動で回って帰ってきたら綺麗になってる部屋に帰宅できるというね。自分がいない時にね、代わりに掃除してくれるという。で、あとですね、声で操作ができます。 ア, レクサアプリ連携できます両手がふさがってる時に話しかけるだけで掃除開始終了一時停止再開充電セッーションに戻る位置確認の操作などが声でできてしまいます最高ですね続いて探す機能ローバックを探すスタートあこれはどっか行ったら本体から音を出してここにいますっていうのを探ることができるというわけですね というわけで今回新たな掃除機、ユーフィちゃんを紹介させていただきました。えー、もう一回新たにですね、監督がこのね、お掃除ロボットをおすすめする理由をね最後にまとめていきたいと思います。はい、えー、まず買うことによってゴミが一切つかなくなります。 もう便利です。あとはですね、普通紹介は知らされたんですけども、ペットを飼っている方、毛問題、悩んでいる方いますよね。そんな方、ぜひこちらを使いますとかなり解消できます。鼻炎がある方、ほこり関係とかね、このお掃除ロボットを使うことで部屋環境がですね、一気に向上しますので、ほこりをかなり除去できる環境になります。あとですね、最初これはデメリットに出そうかなと思ったんですけども、部屋環境、家具やレイアウトのが変わります。なぜかと言いますと、特に電源コーダーですと足に引っかかるとぶつかったりするので、下にですね、よく物を置く方置かなくなります。 監督自身もですね物をよく置くんですけどこの掃除機ロボットを動員してから物を置かなくなりましたよって見栄えが良くなるので部屋を広く見せることができます えー、そんなわけですね。えー、こちら、ユーフィーちゃんのお値段をですね、紹介したいと思います。まずですね、冒頭にですね、正直のことかなり知事にいたという話をしたんですけども、いくらまでなら買うかというですね、えー、今回ですね、2人から買いと思いました。まず1人目、3万から5万程度買えます。もう即買ってください。えー、こちらなんですけども、通常価格ですね、1万 9,800 円なんで約2万です。えー、2万円あれば買えます。さらにですね、アマゾンセール、だいたいかなり安くなりまして、監督が購入しましたのが1万 4,980 円。アマゾンセールを狙うと、1万5000円程度でこちらをゲットできちゃいます。 今紹介しました機能を考えてくださいこの環境が手に入れられると思ったら ちなみに、この機種なんですけど、型番似たようなものがありまして、先にお伝えしました 11S というものはですね、こちらはアプリがなくて、完全なリモコン操作のみとなります。スマートフォンが苦手な方はですね、約2000円ほどお安くなっておりますね。で、あと、型番の後ろに MAX Max とつきますと、吸引力がさらにアップします。吸引力をもっと重視したいという方で、多少上がりますが、この MAX というものを狙ってみてください。まあ、ただね、監督に関しては、ね、オズノくんで十分満足してるので、この MAX がついていない機種を、コスパ面も含めてこちらを購入しました。あとはですね、ハイブリッ とハイブリッドとつきますと水拭きができます。ちなみにオズモックもですね。水拭きのはついていたんですけども、約3年間で使った回数なんと。 2回ですなぜかと水引き機能を使いますと、水をね、一旦全部どかしてからね、水の水滴が残ってたら、アビの原因になったりとか。で、かつ、そのままスタートしちゃうと、埃こがある状態で水引きしちゃうので、まあ、もし導入したいのであれば、通常バージョンのものと、の水引きバージョンを2つ手に入れて、最初にこの本体でほこりを取ってから水引きをスタートさせるっていう方がベストかと思います。まあ、2倍かかりますけどね。あとですね、ちょっと忘れてました。時期にはよりますけども、監督が購入し お掃除ロボット売れナンンバーワンでございましたいや、いい買い物でしたよ。ユーフィーのローバック 15C。とてもおすすめでございます。えー、これから監督ラボの部屋を綺麗にしていただけるというわけでですね、大相撲くん、今までありがとうございました。今後ですね、ユーフィーを使って部屋環境を整えながら生活していきたいと思います。はい、この監督ラボではですね、えー、自分が好きなもの、これは本当におすすめしたいなというものをですね、レビュー動画を収集、動画を公開しております。興味がある方はですね、ぜひ今チャンネル登録をして、他に気になった商品ありましたら、見てく ください今回はですね特に案件動画とかではなくて自腹で購入しておりますのでぜひえお掃除ロボット興味がある方はですねこちらの動画を参考にして u ィーなり他のキスリーを見てはいかがでしょうか、まあ、ただですねお掃除ロボットはですねこの他にも多くのメーカー出しておりますので多少ね機能を削ると1万円以下でも買える商品があるかと思いますのでえぜひ Amazon でお掃除ロボットと検索して見てみてはいかがでしょうかえ特に Amazon セールで買うのがおすすめです ありがとうございます。この動画をタップした。じゃあ濃厚 ミ, ミルクビスケット。はい。えー、っとリモコンも障害物回避、落下防止。赤外先生。このこのこれ約60分。はい。